こんに中までたっぷりチェアです。100人マリオチャレンジパート170いきましょう。すんげえみーだな。<笑>こんなん作れんだな。扉を信じて。信じちゃいけないってことですね。これは多分基本的に信じちゃいけないコースですね。うん。あれだな。このハテナとかもできる。わー、ティーオシザルスムンチャクパスがいるのか。これはなんとかゲットしたいですね。ちょっときついかな、でも。無理か。いけそう、いけそう。 いけいけそうな気がしないでもない。まずはチョロプ冷静に倒して、ウッドシーンで、ああ、しまった。両方出してしまった。えー。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、ほっ、オッケー。よし、逃げ切れた。オッケー、逃げ切り。は、ま、い、あ、一旦ん落ち着く。上、いけます。基本的に信じちゃいけないんだろう。あ、また t オシザウルスムンチクパスがいいのか。 できれば卵状態で持ってきたかったけどな。落ち着いて、正確に乗る。OK。まだゴールエリアなんで、結構余裕がありますよね。いいっすね。下どうなったコインか。じゃあ P で行かなきゃいけなかったんですね。え、P が必要なんすかそういうことなんですね。でもまあ、クッパで、あ、ちげえわ。今の、うん。今の、ヨッシー使ってヨッシーじゃねえや。 のこのこ使って右行けたんすね。本来ならね。できればこいつ使いたいっすね。あ、やべそう、うわぁ、そういうのやめよう。ジオゲームがなくなっちゃったからな。これ乗れるか。オッケー。よっし、いなくなったのはまずいぜ。急げ急げ。よし、ゴールあったゴールあった。やったー。ステージ13、参りましょう。イザベル イザベルトゥーザーレスキューイザスイベルさんを助けるの違う、イザイザベル、んいいのか。イザベルさんを助けるのか。やばい<笑>。あれがなくなっちゃった。これドアに入って多分やり直しかなあ、違う。あ、違う。先に進める。倒して、落ち着いて倒していこう。あ、ぶねっ。上も行けるぞ、よく見たら。 こっちっぽいよねこっちでよさそうだよね OK うーんここでクッパしかも右はこれコクッパじゃないよねあれコクッパかこれはこれコクッパだよく見たらお舟、ね、うーんわかんねえなここはどう入っとくか一番左 とりあえずキノコ取れたな、ーしずえさんが頑張っていらっしゃる。やべ、取れた。しずえさん取れた。まずい。ずえさんという皮が剥 が, 剥がされましたね。あでもゴーランじゃん、よく見たら。オッケーステージ14、参りましょう。レインボーロード。お本日2回目のレインボーロードです。うわ ゴー<笑>スタートダッシュミスる。いいラップ1。難しいに分類されるってことは、多分死ぬんだよ。ラップ2。死ぬところがあるってことなんだよ。降りて降りて降りて。あ、違う、右でいいんだ間違えた出ますね。ここで右に行くと。さあ、反応成功、ラップ3。ラストラップだと思うんだ。はい。はーい違う、いいんだ。あぶね。 下でいい。これは信じて大丈夫。オッーあ危ねえケー、OK、中間、マジでラップ4あんの<笑>あるのか。俺の知ってるマリオカートじゃねえ。ラップ4がある。幻の、幻のラップ4が。やべでこうミスる。ま、あ一個一個乗っていけるんで、はい。大丈夫だ、ね、よ。ラップ5、飛ぶ。音符か。音符はダメだな。音符はマジ苦手。はい。 OK! ラッ、あお、ファイナルアップ来ましたね、ついに。おっとあぶねえああはいケーはいオッケーはーいあぶねえ<笑><笑>終わってた、スターが。<笑>最後、ものすごい痛かったろうな。オッケー、ラスト2ステージ、いりましょう。かぶってあんヘルメットシューティング。 ヘルメットシューティングシューティングうわ、まあ、今のところシューティング要素は一切なし走っていけますねあ危ね上から逃げていく逃げていくとりあえず追ってこれてないですね敵がねそうなるかお前厄介だな あの、ブラックパックンどうするブラックパックンじゃねえや。コクッパどうするとりあえず邪魔な、倒せそうなやつ。あ、オッケーオッケー、上来てるじゃん。オッケー。ぶねあぶねあぶねあ、これは下でいいんだな。ミスった。これ下でいいんだ。やべ取られた。下じゃダメになっちまった。まずいって、あ危ねえ。今、上から降ってくると思ったわ。緑コーラが。意外と飛距離なくて助かったけど、メット取られたのはまずいんじゃねえか 本来だったら、下から行かなきゃいけないやつだったんですよねー。危ないですね。いやいやいやいやいやいや、あんたでかいから、さすがに。あ、それまずい、それまずい、あっぶね。よしよし、ななんとかな、なんとか、なんとか、なんとか、オッケー、オッケー、オッケー。おお、ざむ。これはするかな。あっぶね。え。どっちにしてもじゃね。ほっ。いいんだ、下だ。 こっちかうわ、ドーナツ苦手だよー、よかったよー。これはある意味、関東完封ですね。完封できるかああ e y でいいスペルが。ハハ一生タイム。うーん、そうですか。これ、入っちゃいけないんだろうな。あ、入って大丈夫だった。 これ大丈夫なのかないいのかなあなんかコインも出てきましたね上だな上ですねとりあえず完全クリアがかかってるからねちょっと緊張してきたわえ同じところからはいはい いいんだねこっちでねああ良さそうですねよかった入れねえじゃねえかセーブしないと見つからないところにありましたうんこれは無理だなクリアな<笑>残念ながら1マス1マスあれしてけばあれだけどね今左のフトラインがありましたよね2番目のフトラインのこの窓のところの2つ目だったかなこれかなオッケーここで隠しがあって先に進めるっていうコースでした じゃあ行きましょうかねここからですね。まあ隠しは置いといて、ここから。うーんー、また隠しくせな、これ。<笑>あったと思ったら違った。あった !OK! ギリギリセーフ上行っちゃったけど大丈夫でした。これあれだな、全部窓のとこにあるっぽいな。たぶん次ももう一回同じことさせんじゃねあ違うかなゴールかな いやー違うね。ん今度は何をさせたいのかななるほど。こんなオッオッケ ー, オッケーこれで中間。うわ。 よしやっと帰ってこれたけどさこれさえっ一発勝負じゃんよく見たらこれし見せたゃダメなんじゃんあっ舟、ね、いけた今のは運が良かっただけだな いやあ、これマジ、中間ないから、ほんと。今のとこ、やり直しも効かないしね。マジハード。え、中間、嘘だろ<笑>まだやらせんのか。OK。はい、はい。これはさっき言ったところの上だな。なんかあったよね。土管みたいなやつがさ。ここに来るのか。ゴール手前。死ぬ死ぬ死ぬ。 どうしろっつのええー、すげえことになったな死んだよかったこれがこうなってこうだ多分な OK であとはクッパとの戦いかはいジャンプした瞬間に行くしかねえな反応するしかねえうーうーっしゃー まだもう1コースあるんだ100人マリオチャレンジじゃあラストコースですねもうてっきり終わりだと思った劇難しい<笑>厄介な感じとりあえず上に逃げて何かあったな取れたえやばい死ぬ一旦ここに冷静に降りて 上に行ってみる。入れるわけじゃない。何かが出てくる。スター出てくる。ここで待って。スターを確保。オッケーで、右に進み。のこの子たちを倒してクッパも倒し。ゴールスタイルいいな。ポンコースデザインです。お疲れ様でした。 面白いコース多かったですね。一番は何かなトロジャータ。あー、扉を信じて。やっぱりでもあれかな。ここでクリアしなかったけど、15万円のコースかな。いつショータイムだよね。<笑>スペル違うや、みたいな。<笑>あれが面白かったですね。ゼノブレイドのシューク。はい、じゃあ今回はここで終わりましょう。 動画最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録済んでない方はぜひチャンネル登録もお願いしますそれでは今回はここまで次の動画でまたお会いしましょう